こんにちは、アブです。今日はですね、これから流行る〇〇っていう話をしていこうかなと思ってます。コロナが終わった後、コロナの最中なんですけれども、今、今後ね、どんなことが流行るのかって結構気になったりしませんか、えー、僕自身、えー、会社を経営しながらフリーランスで活動してるんですけども、実際、これから流行ることを事前に察知しながら、先取りしながら仕事をしてます。今回はどんなことに今注目してるのか、注目すべきポイント、 えー、一つっていう話をしていきます。えー、実際結論から話をすると何が流行るかっていうと今後僕は、えー、地方移住 田舎暮らしが流行ると思ってます。え、これ結構前からずっと言ってるんですけども、どういうことかっていうと、やっぱりリモートワークで意外と家で仕事ができたりだとか、満員電車に毎日乗る必要がないなって思った人って結構いませんか自粛中にリモートワーク強制させられて、ズームで会議したりだとか、パソコンで管理業務やったりだとかっていうことが結構増えたと思うんですよ。で、実際今解禁されて、解除されて、自粛が解除されて、実際今動いてるんですけども、そうなってきたときに、あ、 毎日わざわざ満員電車に乗る必要なくねとか、今まで毎日乗ってたのが馬鹿らしくなったりしませんかで、無駄だと思ってた会議にわざわざ、えね、対面でね、行かなくてもいいんじゃないかなと思ったりだとか、接客って言ってもオンラインでもできちゃったりしませんかっていう風にいろいろと気づくことが増えてくると思うんですよ。 僕もサラリーマン時代、満員電車に毎日乗って、毎日もう1時間ぐらいかけて通勤してたんですよね。もうそれがもうたまらなく家で、なんでこんなに1時間、えー、往復で2時間かけてわざわざ仕事に行ってるのかっていうのがもうめちゃくちゃ馬鹿らしくて。で、それをきっかけにして、あ、じゃあ満員電車乗らなくていい働き方なんだろうかなって思ってフリーランスになった一人なんですよ。それと同じように色々とね、あのー、やってみると意外とできちゃうってことが結構見えてくると思うんですよ。なんで今後、 わざわざ都会で仕事をするんではなくて、地方で仕事をするのも流行りそうだよっていう話です。で、今回のポイントなんですけれども、もちろんですよ、あの、地方に暮らしながら、仕事でパソコンを触りながらスマートフォンだとかパソコンで仕事をするっていうのもあるんですけれども、サラリーマンをしながら、サラリーマンをしながらフリーランスの仕事をするっていう二刀流も今後流行るかなっていうところを見ていこうかなと思ってます。もちろん大前提として、地方移住だとか、田舎暮らしが流行るっていうふうに言ってるんですけれども、やっぱり まだまだコロナが落ち着いた後っていうことの話なんで、お間違いなくっていうところです。えー、地方移住が流行る3つのポイント。何かっていうと、まず1つ目なんですけども、先ほども言ったように、リモートワークしながら移動できるっていうのがポイントになってます。えー、どういうことかっていうと、もうリモートワークできるよっていうふうに感じたと思うんですよね。皆さんが、えー、ズームで会議したりだとか。 え、ま、イ電車わざと乗らなくても、家で仕事ができるっていうことが分かってて、で、最小限に抑えながら、え、必要な時に対面で仕事をしたりだとかっていうのも必要になってくるかなというのに気づかれたと思うんですよ。ってなってきたら、どんどんどんどんそれがリモートに、え、仕事がね、リモートワークできるし、プラス家でできるような仕事に移行されていってます。今はもうもちろんどんどんどん移行されてます。会議とかもなくなりつつありますし、え、ズームでできることはズームでやりますとか、え、ズームでね、できないことはま、対面で、 営業したりだとかっていうところもあるんですが、そういうふうにリモートでできることがどんどんどんどん、え、限られてきて、え、リモートでできるように、え、移行してるっていうところがありますよね。僕自身も2016年くらいから、もう完全にリモートで仕事をしてきていて、フリーランスでライティングの仕事をしたりだとか、メディア作ったりだとか、あとはシェアハウスの管理だとかも、え、リモートで、完全にリモートでやってました。で、当時はまだまだコロナがなかったので、海外にいながらだとか、え、地方に、え、 大阪だだだとととかかか東京だとか北海道だとか行って遊びながら仕事してるっていうところもあったんですけどもそういった感じで場所をとらわれずに仕事をするのがもう一般的になるかなとようやく一般的になるかなっていうところが見えてきますで実際スマートフォンで仕事することも結構簡単になってきて今僕基本的にほとんどスマホで仕事するんですけどもこのね撮影に使ってるスマホで仕事することが多いんですけども管理の人 業務をスマホでやったり、営業のメールだとかを LINE でやったりとか、チャットワークとか、スラックっていうのを使ったりだとか、あとはメールマガをスラックで売ったりだとか、記事を音声入力したりだとか、Kindle の本を読むときにはもうスマホで読み上げ設定っていうのができるんで、Kindle に読んでもらって、それを聞きながら読書したりだとか、聞きながら読みながらっていう形で、両方え二刀流で仕事をしながらっていうふうに情報収集したりっていうようなえ生活もできると。 いうところがあるので、今後デバイスを使って、新しいデバイスだとかガジェットを使って、いろいろとリモートワークが発展していくっていうところを一、えー、つ目のポイントに押さえてます。次二つ目何かっていうと、地方以上が流行る二つ目のポイントは、やっぱり地方の方が生活費が安く済みますよね。生活費が 安, 安く済むっていうところです、えー。東京ってやっぱ家賃高くないですかもう本当に僕も東京に行こうかなと思った時期もあったぐらいなんですけども、なんせ家賃が高い。 月10万円なんて当たり前ですよね。で、東京都心に住もうと思えばもう月10万じゃ足りないぐらいの家賃になってて、まあ安くても7万、8万とかっていうふうになってくると、まあめちゃくちゃ高いと。で、ただただ、ただめちゃくちゃ高いんだが、しかし僕たちの20代、30代の平均年収ってだんだんだんだん下がってきてるんですよね。で、今で言うと、ある調査によると、平均年収で20代で345万円。 で30代で442万円で40代が507万円っていうふうに言われてる調査があるんですけれどもそれぐらい結構やっぱりもう年々下がってきてるんですよね日本の経済見てみると分かると思うんですけれども右肩下がりになってるんですで少子高齢化年功序列が終わってきて終身雇用 も, もう結構ね持たないんじゃないかっていうふうに言われてる世の中なんですけれども正直今後を考えていくとやっぱり給料は上がっていかないけど家賃はね高いし で、月1 0万円ぐらいしかもらえないけど、なかなか進みにくいよね。20万円で、家賃10万円で、水道光熱費とか、あとは、年金だとか、保険料払っていくと、結構結構ね、きつくなったりしますよね。そういった部分を見てみると、やっぱり地方に移住した方が生活コストは安くて。で、今、昔でこそやっぱり東京だとかにいた方が、情報が結構早く入ってきたじゃないですか。東京にいる人ってめちゃくちゃ面白い人が多いし、とか。 でも今、そういう面白い人たちって SNS にどんどん流れています。SNS で自分の発信したりだとか、面白いことやったりだとかっていう人が増えてきているので、そういった意味で、まあ、対面じゃなくてもいいことは、えー、SNS で人脈を作りながら、えー、人脈を作って。 面白いことをすることもできるし、で、もっと言うなら、その人脈を作った後に、え、会いに行くときだけ東京に行くっていう手もあります。僕も、え、東京で仕事があるときに、わざわざ東京に行って、東京で取材だとか受けて、取材だとかして、イベントだとかしてってこともあったんですけれども、そういうふうに、いろいろとね、東京で仕事をするだとかっていうために、仕事があるときだけ東京に行くような生活もありなのかなっていうところです。で、二つ目のポイントが、生活が安やすく済むから、え、地方移住、流行ってくるよっていう話でした。 次、三つ目、最大のポイントなんですけど、何かっていうと、えー、メンタルを整えられるからです。メンタルを整えることができるっていうのが、地方移住、田舎暮らしのおすすめのポイントです。これね、一番重要だなと思う理由が、何かっていうと、皆さんコロナの影響で孤独感とかってめちゃくちゃ感じませんか孤独だなとか、都会の一人暮らしって寂しいなと思ったりしませんかでも実際、治安が悪くなって、家庭内暴力が増えたりだとか、あとは、鬱の、 え、傾向が増えたりだとか、自殺者が増えたりだ っ, っていうふうに、結構ね、自粛によって、ストレス、メンタルに心の病を、あのね、感じる人がすごく増えてます。で、実際に今後、コロナの影響で心を病むっていう、すさむっていうのがあると思うんですけども、事実、過度な自粛によって、うつ症状を、え、なんていうんですかね。 発症してる人も増えてるというところを考えると、今後自分のメンタルを整えるためにも地方で移住して、自然を感じながらとか、やっぱり田舎暮らしってすごくいいポイントが、自然を感じれたりしますよね。海が綺麗な場所に行ったりだとか、川が綺麗な場所で瞑想したりだとか、散歩して森林浴してとかっていうふうに、いろいろと自分の心を整えるためにも地方移住っていうのは選択に え、持つべきポイントかなと。で、I ターン、U ターンっていうふうに言われてるように、え、地方から東京に行った人たちが東京から戻ってきたよとか、そういうふうに東京に住んでる人たちが地方に行ったりだとかっていうふうに、いろいろと移住できるような制度がたくさん整ってます。整っているので、そういった移住制度を使いながら都会の仕事を、都会の仕事を田舎でするっていうのも今後の選択肢の一つかなというところです。で、実際なんでそんなに自然がいいかっていうと、 あの21世紀の人類のための21の思考っていう本、えー、皆さんご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、あのサピエンス全集を書かれた、ユ、えー、バル・ノア・ハラリさんが書かれている本があるんですけども、その中でも言われているのが、ヴィヴァッサナ瞑想、深い瞑想がめちゃくちゃ体に良くて、で、プラスアイデアを広げるのにいいよっていうふうに、えー、本でも書かれていると。めちゃくちゃもう世界各国で売れてる、1000万以上売れてる本があるんですけども、その中でも言われているように、 えーリファストな瞑想。深い瞑想をして、自然を浴びてっていうのが今後トレンドになるかなっていうところです。そのための3つ目のポイント。えー、メンタルを整えるために地方移住、田舎暮らしを考えるのもありなのかなっていうところです。僕もコロナの、あの、起きる前にちょっとね、移住について結構調べてて、移住しようかなと思ってた時にちょうどコロナの影響で全然ちょっと動けなくなっちゃったんですけども、福岡で。 え、フリーランスの家を作りたいなとか思ってたりだとか、あとは、島暮らし。海の綺麗な場所で、綺麗なところで瞑想しながら、もっとね、サバイバル生活とかしてみたいなと思ってたんで、そういったところで、家を借りようかなと思ってたんですけども、ちょっと今、中途半端に終わっちゃって、止まっちゃって。今後また、コロナの収束とともに、島暮らしだとかも発信していこうかなと思ってます。ちょっと一番やりたいのはね、あれなんですよ。DIY して、あの、サバイバルして。 盛り付けしてっていうのをやるための場所を今探してるんで、今後見ていただければなと思います。今日はですね、これから流行るまるまるっていうところで地方移住が流行りますよっていう話をしていきました。田舎暮らし、地方移住がどんどんどんどん見直されるのは。 えー、皆さんもご存知かなと思うんですけども、その理由の一つのポイントとして、リモートワークがどんどん発展していって、移動ができるっていうところです。えー、二つ目が生活費が安く済むよねっていう話と、三つ目がメンタルを整えるために地方移住を選択するのはありですよっていうところでした。えー、いかがだったでしょうかえー、やっぱり、ね、地方移住皆さん結構、あのー、ね、言ってる人も多いと思うんですけども、今後より流行ってくるかなというところで、準備していくのもありかなというところです。えー、ちなみに福岡も、 今後、移住者が増えてくるかなというところです。でちなみにちなみ、ちなみにばっかり言ってるんですけども、160万人、福岡市の人口が160万人超えました。ここで行くと、5番目が、確か5番目に多いぐらいになってるんで、そういったところを考えると、福岡も注目されるかなというところで、今後、福岡移住についてもまとめていこうかなと思います。よかったらチャンネル登録していただいて、いいねボタンを押していただいて、また、 ちょっと癖の強い面白い情報を発信できればなと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。